皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年7月21日、報酬の緑の常連金石ですが、10倍バトルでちゃんと10個になるのを確認しました。これでもう安心ですね。不思議の的盗も、無事に50回までクリアできました。途中で商人のフロアが出たおかげで、紫のやつを大量に購入できました。 特別報酬も今ある分はコンプリートしました。実績の方はレア装備を手に入れるやつが運ゲーすぎてどうにも意味がわからない感じです。そして今装備している武器と防具に違和感を覚えた人は結構鋭いです。実はこれが50回攻略の大ヒントになっているんじゃないかと思ったり思わなかったりしています。不思議のカードも今の上限まで成長させることができました。 今まで使っていたレプリカードは単純に弱いだけのカードになったので返すことになります。本当なら送侶用とか戦士用とかで複数枚作っておけばいいのでしょうが金のフェザーチップが足りるのかどうか問題が出てきますね。今後のために色々情報収集しようと思います。というわけで本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。